びっくりしたよいきなり目を覚ますから桃花は疲れて眠っているだけだろう自分も傷を負っているというのに君を看病すると言って聞かなくてね 小鳥は今リビングにいる。君は大丈夫かい 私の可愛いお兄ちゃんは大丈夫違うって言ったら信じてくれるのかしら私はいつかけに生まれた人間それは間違いないわでも5年前私は精霊になった正確には。 精霊の力を持った人間って言った方が適当かもしれない私が泣きながらお兄ちゃんなんて連呼するわけないじゃない寝言は寝てから言いなさいあなたが私の力を封印したに決まっているじゃない。 ラタトスクが精霊との会話役にあなたを選んだのはあなたに精霊の力を封印する力があったからなのあの回復力はもともと私の力よ今その力が私の体に戻っているのだから気をつけてちょうだい今のあなたは簡単に死んでしまうわ は無理ね再封印するしかないわつまり私とデートして照れさせてそしてはいはいもうこの話はやめましょう少し疲れたから部屋に戻るわ おそらくあと2日しか小鳥は自身の霊力に耐えられないその日を過ぎれば小鳥はもう君の知っている小鳥ではなくなってしまう可能性がある2日後君には小鳥とデートしてもらうそれが彼女を元に戻す最後のチャンスになるだろう を見ても動揺しないためさ小鳥とのデートなのに他の女の子に目移りしては困るからねすごいなこれが水着というものなのかそれで水着とは一体何なのだミリタリー・ザップド・アルティメット・グラインド・インストルメント通称ミツーー。 新型の体精霊殲滅兵装の一つこ怖いですなんだとそれは本当か 私はこの大精霊殲滅兵器を入手しに来た今日は雇神う下に話があるなんだと狙いは私か昨日空から現れた炎をまとった精霊のことを覚えているあなたはあの精霊を見たはず覚えフ、うん 知っていてとしても、貴様には教えてやらんお、ね、がい。や、やめんか何が目的だ 気持ち悪い炎の精霊がたかに見たぞあれはあれだな、うん、赤かったあとはそうだな強かった見たこ…ブワッという感じだった役立たず爪の先程度でもあなたに期待した私が愚かだった。 答えてやったというのになんだその態度は水着は自分だけでなく他人からの評価も重要特に男子の意見は参考になる男子の意見は参考になる参考になる参考に。 私に似合う水着を選んでほしいいいな飛びーチ折りよりこやつをドキドキさせた方がこやつとデートする権利を得るのだからな結果は見えているあなたに彼とのデートを渡すはずがないうん貴様だけにはデート券を渡すわけにはいかん ぼーっとしてんのさ早く吉野に水着を着せて 私と殺し合いましょうまあ 三十秒 どうぞ気をしぬけねあっさ<音声>あわたしと殺し合いましょう 捕獲の相手と見なしてあげるわ。<タッ><タッ> 確認起動するわあさあ、チーム前じゃ日本一できないじゃない おの相手 殲滅確認、起動するわ